総踊り曲にはマッチョタイムというのがありまして、えー、曲の後半感想のところで、えー、体自慢の踊り子たちが、えー、腕立てだったりスクワットだったりいろいろ頑張ります<笑>なので温かくご覧いただけたらと思います はい、あ大丈夫も う, もうちょっと前行ってもいいよ結構広いあマッチョタイムのために開けたあるそういう感じオッケーそういう感じそういう感じ o k <笑>、はい、じゃあ早速始めたいと思いますさあさあみんなでどっこいっしょよっちょれ構え、はい、下しゃがむような感じですね やっつりやっつりやっつりやっつりやっつりやっつりやつりやつりやつりやつやつや 「お、はいはい、きのところにしおきとえば」「はっはっはっはっはっはっ」「ちょいちょいちょい」 どこでどこでどこでどこでどこ はいま。 しゃ 踊りももちろんなんですけどいろんな格好があってすごい、うん、<笑>それも楽しんでいただけたら<笑>はいありがとうございました第1部これにてあ第1部だごめんなさい第3部。